しておりましてはい、毎日毎日ですな武将様が皆様をお出迎えしているわけでございま す,、はいうりますねはい、同日祝日はですね、はい、これから行う演舞というパフォーマンスをやっておりますので本日も気合い入っておりますなぜだと思いますか皆様実はですね、はい、この戦場の上本能寺信長 本日はですね、2年前によみがらえられた信長様もいらっしゃっておりますので皆様も心して我々の縁をお楽しみくださいませ<笑> さあ皆様、ご協力お願いいたしますと、拍手を上げて、王とよろしくお願いいたします。では一度練習しておきましょう。はいはい、では一度練習してみたいと思います。<笑>さあ皆様、拍手を上げてくださいませ。そうですそうです。では参ります。いざ出。 を授けました。これが。 我が取るべき道は決まっとるわわれことは王家が死ごし佐藤清正ここに剣山じゃ は失われた領地である。三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千頭武田軍1万5000都が激突する。俗に言 ですお大阪ところで話は変わるがお主自分の死に様はどうありたいと考えるいかがされました藪川棒にええんじゃどう考える拙者は戦場でこの槍を振りながら死ねればボンでございます王さん、なぜそのようなことを聞かれます岡崎に 使いに参られた鳥居スネーモンドの知っておるかもちろんです立派な人物と危機を呼んでおります武田軍に捕われたそうじゃなんと応援を我らに頼み城に帰る途中のことであるそれでいかがなりました出来は鳥居殿に城に向かって援軍は来ると叫ぶよう供与したそうじゃこちら側の戦員を削ぐためたじゃ 敵は叫べば命だけは助けるぞそう申したそうじゃしかし鳥居殿は張り付けにされながら城に向かって叫んだそうじゃなっと方々、援軍参りまするぞもう少しの辛抱です方々、援軍参りまするぞ もう少しの辛抱です。方々が援軍参りまするぞ。もう少しの辛抱ですぞはてられたか。おり殿は誠の武士であった。徳川様、そのように果てられたいのですが。わしは お主のように戦場で果てたいとは思わんのじゃ静かな世を作り床の上で死にたい故にこうして戦場におるのじゃわしは約束いたすこの日のもとを良き国に導くことを徳川家康の 何かけて